こんにちは、アブロードです。今日はですね、失業者が続出してるっていう話と、プラスどんな職業が危ないのか、プラス、えー、個人がやるべき3つのことっていう話をしていこうと思います。いや、コロナの影響でもうすごく大変になってますよね。えー、緊急事態宣言が最初は福岡だとか東京だとか、えー、7都府県だけだったんですけど、今全国に。えー 発令されてて。で、今、土日は、全然外に出れないっていう状況が今続いてるかと思います。やっぱこういった状況になると、経済もどんどんどんどん悪い方向に行っていくんで、で、その中で、やっぱり、え、景気が悪くなって、え、会社が悪くなるという。そうなってくると、個人、私たち個人に対して、やっぱり失業者も増えてくる、職がなくなってくる人も増えてくるよって話をしていこうかなと思います。 で、実際に失業者、失業した時にどんなことをすべきなのか、個人ができる3つのことって話を今日はまとめていきます。僕のチャンネルではフ リ, ーでフリーで生きていくような仕事の方法だとか、あとは世界情勢を見ながら今後どういうふうな働き方をすべきなのかっていうところの生き方の1つを提案していくようなチャンネルになってます。よかったらチャンネル登録をお願いします。 えー、今日はですね、失業者が続出するって話なんですけども、もうアメリカのデータを見るともう驚愕ですよね。たった1ヶ月の間に、なんとですね、2200万人の方が失業されたっていうデータが出てます。これ面白いんですけども、どんなデータかっていうと、4週間の間で、3月の中旬から4月の今中旬ですね、その間で、なんとですね、2200万人の方が失業、 保険を申請したっていうデータが出てます。え、これ、どんなデータかっていうと、まあ、要するに失業した人が、失業保険、雇用保険っていうのを日本でももらえますよね。それを申請した数なんですよ。それがなんと、え、1ヶ月で2200万件だったんですよ。これ、どれぐらいの数字かっていうと、アメリカの労働人口ってだいたい1億6000万人っていうふうに言われてるんですけども、え、それを単純計算すると、8人に1人が、 え、失業者保険を申請したっていう形なんですよ。っていうぐらい、8人に1人が、え、職を失って、プラス、その職を失ったからこそ、え、失業者保険を受けてると。申請してるっていうところなんですよ。え、日本で行くともうね。日本はまだ失業保険、まだ申請してるっていう数はそれほど、え、上がってはないんですけども、それはなんでかっていうと、日本の場合、え、なかなか、あの、失業させにくい、レイオフ、え、解雇させにくいっていう状況があるんですよね。 なんで、日本はまだそんなに変化はないようなんですが、アメリカの場合もどんどんどんどん解雇させられる文化があるので、そういったところで今数字がそういうふうに出てるというところなんですよ。あ、アメリカのことなんだから日本だと大丈夫だねっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、ということはイコール今後日本でもこういった事態にはなる可能性があると、なるというふうに予測しておいた方がいいっていうところですよね。 失業保険を受ける人がこれほど増えてるっていうのが今アメリカ大人の国であるっていうのが現状です。で、実際どんな職業が、えー、失業してるのかっていうと皆さんも結構イメージしやすいかと思うんですけどもサービス業、えー、デパートだとかレストランだとかバーだとか飲食店が結構ね、人が辞めさせられてるっていう状況が多いです。えー、二つ目。 は、えー、旅行代理店。ホテルだとか、えぇ、ー、ゲストハウス。そもそもね、海外に行ったりだとか、旅行に行くっていうのがもう規制されてる今なんで、そういった旅行業界だとかに勤めてる方が結構、えぇ、ー、介護されてるっていうのが現状です。で、プラスもう一つ、えー、自動車業界ですね。これも、えー、ね、イメージしやすいと思うんですけども、車に乗るっていう機会が少なくなってますよね。ってなると、わざわざ新車を購入するっていう人も今少ないですし、今のご時世を考えると、 全然ね、新車を買うっていう人が少ないんで、そういったところでも今、自動車業界、並びに旅行業界だとかサービス業界もすごく大打撃になっているとで。日本でも結構あると思うんですけども、アルバイトの人が休業したりだとか、あのもうそもそもレストランだとかっていうのが営業できないというところでアルバイトがクビになったりだとか、やっぱりアルバイトだとか派遣社員っていうような、えー、ね、雇用形態の人たちが結構切りやすいんで、 あの、失業していくっていうのが今の流れになってるからという感じです。アメリカを踏まえて日本が今後こういったサービス業だとか旅行代理店だとか自動車業界だとかっていうのは結構危なくなってくるよっていうのが今の現状になってますえ。じゃあ実際こうなってくるっていうのが分かってたら、じゃあ実際個人がですね、どんな準備をすべきなのかっていう話です。もうね、まあ、正直言って、まあ、いろんな業界あるんですけども、やっぱりその会社の業績によって違うじゃないですか。 で、プラス考えていくと、もうどの業界ももうコロナの影響でどんどんどんどん下がってると。で、プラスどんな事業が今伸びてるかっていうと、まあね、沈んでる企業もあれば伸びてる企業もあるわけですよ。例えでいくと、ネットフリックスだとか、アマゾンだとか、外資のそういった、えー、家でできるようなサポートシステムが整ってる会社ってすごく伸びてますよね。他にも、えー、英語業界でいくと、オンライン英会話だとかがすごく流行ってます。 え、オンライン英会話、家にいながら、家にいながら英会話できるようなサービスだとか、あとは、え、最近流行ったのがオンラインでヨガをしたりだとか、オンラインでパーソナルトレーニング、トトレーナーさんとこういった形でビデオ通話をしながら、え、トレーニングをしてもらうとか、で、ね、自重でできるような、自分の家でできるようなヨガだとか、エクササイズをマンツーマンで教えるっていうようなサービスがどんどんどんどんできています。そういった意味で、オンライン、家でできるっていうようなポイントを抑えたビジネスが今伸びてるっていうのが現状です。 じゃあ実際個人が今後失業していくにあたってどんなことを準備すべきなのかやるべきこと3つって話をしていきます。後半は3つの話です。まず1つ目、1つ目なんですけども、まあもう何回も僕のチャンネルで言ってるんですけども、皆さんね、ご存知かと思うんですけど、コスパのいい生活をするっていうのを心がけましょう。これすごく大事です。コスパのいい生活ってどういうことかっていうと、僕の場合でいくと、大体月8万円ぐらいの生活費で、えー、生活してます。 え、家賃はそんなにかかってないですし、プラス、食費も、え、サブスクリプション、月額制のランチを使ったり、今はちょっとね、コロナの期間中に使えないんで、まあ自炊をしてるんですけども、そういった自炊でやったりだとか、あとはインターネットが無料な家に住んだりだとか、あとはですね、そういったもう無料のコワーキングを使ったりだとかっていう風にしてますで。あとは家にいながら仕事ができるような仕事を分散したりっていうのもポイントの一つです。 で特に僕が今住んでる福岡なんですけども、福岡はすごくコスパいい生活がしやすいことでも有名です。僕は結構発信してるんですけども、例えばシェア自転車を使ったり、無料のコワーキングを使ったり、月額のサブスクランチを使ったりっていうところで、食費をすごく抑えながら移動手段も コストかからず、まあ、車なんていらないんでそういったところでいくとまあまあ中央区に住むっていう意味ですよ僕の場合車を必要としないのでそういったところでいくと電車を使ったりとか公共交通機関を使ってコストパフォーマンスを抑えるっていうのもありですこれはコロナの終わってからコロナの収束を見てから移住するっていうところが大前提なんですけれども普通に生活することを長期目線で見たときに今後 こういうふうにコストパフォーマンスのいい生活費がかからない場所に移住するっていうのはいいのかなというところです。一つ目が福岡のコスパの良さっていうところをイメージしながらコストパフォーマンスのいい生活を心がける生活をするためには何をすべきなのかっていうのを考えるっていうのが一つ目のポイントです。次、二つ目なんですけども何かっていうと都会から地方に移住するっていうところです。これは結構今後の流れで僕が予想しているところなんですけどもこれ何かっていうとやっぱり安さ重視で え、考えるんであれば、やっぱり家賃がね、安いところに移住したりしますよね。で、特に東京で生活していた人たちが、やっぱり家賃だと、もう大体こういった普通の家だったとしても、10万円、12万円とかかってくるわけじゃないですか。そこから、交際費だとか、カフェ行ったりだとか、映画見たりっていうふうに、いろいろとやりくりしていくと、たとえ平均年収が420万円だったとしても、たとえそれ以上もらっていたとしても、結構、 あの、リビングコストってかかるわけですよ。生活費ってめちゃくちゃかかりますよね。で、それに加えて失業者が増えてる今、えー、東京を中心に、えー、授業がどんどんどんどんストップしてる中で失業者が増えてきますと。ってなったら、まあ、東京で生活し て, してたんだけど、これを機に地方に住んだ方がいいよねっていうふうに考える人が増えてくると僕は読んでます。というか、あのー、ね、2008年のリーマンショックだとか、東京、えー、東京じゃない、東日本大震災の時にもそういったデータが出てます。地方 に移住する人が増えたり、U ターン、I ターンする人が増えてるというデータが出てるので、そういったところでもまあ、今後ね都会から地方に移住する人が増えてくるというところです。で、僕もこういった福岡の発信をしている理由の一つなんですけれども、福岡の生活っていう選択肢を知ってもらうというところを僕はアプローチしています。なんでかっていうと。 僕も都会で生活したことあるんですけども、正直、都会の生活でも田舎の生活でも、まあ正直いろんなところが変わるんですけども、今の時代、どんどんどんどん都会の仕事を地方ですることができるようになりましたと。これが結構当たり前になりつつあるのかなと。リモートワークで都会での仕事を、えー、地方でやると。僕で言うと、例えばですよ。例えば僕で言うと、東京のオンライン英会話スクールを、 英会話スクールがあるんですけども、英会話スクールの取材をオンラインで地方にいながら、福岡にいながら東京の英会話スクールを取材したりだとか、取材でライティングをして、それが仕事になったりだとかっていうような形で、東京の仕事を地方でするっていうのが、どんどんどんどんできるようになってくるのかなと。で、今の時代、リモートワークってこういうふうにできるんだっていうふうに気づいた人がどんどん増えてきました。というところで、ズームを使った、ズームというサービスを使ったオンラインでのテレビ会議だとか、やっぱり会議って、 結構ね、無駄な時間って多いですよ ね, ね。顔合わせっていうのは、まあ大事なのはわかるんですけども、大事なんですけども、顔合わせをテレビ電話でしたりだとか、1回目の顔合わせだけ、えー、ね、マンツーマンというか、面と向かってやって、で、地方で、あの、テレビ電話をしながら、2回目は、2回目はテレビ電話をするっていうのも選択肢の一つなのかなというところで、いろいろと皆さん気づいて来られる方もいらっしゃると思うんで、そういったところで、都会の仕事を地方でするっていう流れが今後できてくると。 というところですよね。それに先駆けて僕も福岡の情報だとか、あとはコストパフォーマンスに生活ができるような場所を発信していくんで、よかったら見てみていただければと思います。別の動画でも福岡のコストパフォーマンスのいい生活についてまとめてます。よかったら見てみてください。次、三つ目。三つ目、個人がやるべきこと。三つ目なんですけれども、自分の仕事を分散させることです。これすごくね、何度も何度も言ってるんですけれども、これは、 もう皆さん当てはまることです。僕にも当てはまることで、えー、会社員がやられてる方だったりだとか、あとはフリーランスとして仕事をしてる方にも当てはまることなんですけども、えー、仕事を分散させることです。やっぱり会社員として仕事をしていくっていう一つの軸だけだったら、やっぱりブレていくというか、えー、ブレはしないんですけども、あの何かあった時にもうやばいですよね。例えば僕は昔銀行員で仕事をしてたんですけども、銀行員で仕事をしてますと。 で、このコロナの影響、並びに今の世界情勢を考えると、えー、銀行業務ってめちゃくちゃもうね、衰退してるっていうのはもう皆さんご存知かと思います。えー、ってなった時に、やっぱり切られるのって、能力がない人だったりだとか、あとは普通に雇用されてて、えー、例えば水本銀行でいくと、あのね、10年で10万人の雇用を削減しますよとか、早期退職を促すようなアナウンスが流れたりだとかしてます。もうメガバンクですら、えー、雇用が、えー 減少していくっていうのが今の銀行業界ですっていうような形でどんどんどんどん縮小されていく中で今伸びていかないよね伸びていく兆しがないよねっていうような仕事を一本だけ突き詰めるのはやっぱりリスクがあるからとで解雇された後に準備するんではなくて解雇される前に今自分ができること一つの軸じゃなくてもう一つの軸を作るっていう意味でリスクを分散させるっていうのがいいのかなと思います もし例えばこのチャンネルを見てくださっている方が結構ね、あの銀行関係者の方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりリスク分散って投資の中でも言われているように、いろいろとリスクを分散させるのが投資の中でもセオリーだっていうふうに言われています。それと同じように、自分の仕事をリスクを分散させて、いろんな仕事を持っておくっていうのはいいのかなと思ってます。フリーランスの場合、僕の場合ですと、ライティングの仕事だったりだとか、あとはマンツーマンで面と向かってやる仕事だとか、あとはブログ発信だとか、YouTube 発信だとかっていうような え、ツイッターの発信だとか、もうやったりだとか、っていう風にいろいろと分散させておくことによって、例えば一つの仕事がなくなったとしても、別の仕事にコミットできるというところで、軸を何個か作って、その軸を元に自分で仕事をしていくっていうのがありなのかなというところです。なんで、もう一つの軸を作りましょうっていうのが三つ目のポイントでした。え、いかがだったでしょうか。失業者が増えてるっていうことから始まってですね、個人がやるべき三つの話を今日はしていきました。え、おさらいをすると、失業者が増えてますよと。 で、アメリカの場合4週間で2000万人の方が失業保険を申請してますというところです。失業している人がもっといる中でも申請者、申請、失業保険を申請した人だけでも2000万人いるっていうのが現状ですと。で、アメリカの労働人口1億6000万人を7かから見てみると8人に1人が失業したというような現状になっていると。 で、アメリカでもなってるし、世界各国でもなってると。で、日本の場合は、失業者が出にくい、労働基準法だとか、労働法で守られてるんで、なかなか失業者は出にくいですが、今後のことを考えると、 もう失業者が出るイコール会社の経営が成り立ちにくいっていうのがあるので、そういったところで給与に反映されたりだとか、失業者が増えたりだとか、今後業績がやばくなるっていうのが準備しておかないといけないっていうところです。で、プラスしてサービス業だとか旅行代理店もちろんですけども、自動車業界も含めて今後やばいなっていうのが見えてくるところですよね。これも皆さん想定内だと思います。で、そこから考えていくと、やっぱり 今、失業してしまうのは困るので、今からこそ、今からできることを準備しましょうというところを3つ押さえていきました。1つ目が、コスパの良 い, い生活をすること。2つ目は、地方から、東京、東京だとか、都会から地方に移住してみるだとか。 え、リスクを分散させながら場所を変えてみるというところですね。次ですね、三つ目なんですけども、自分の仕事を分散させてみるというところをお話ししてみました。もちろんこの話は、コロナの影響が収まって、外出禁止の外出自粛の発令、緊急事態宣言が終わったような、コロナの収束が見えるような時期に動き始めて、実際に体を動かすっていうのは後にしてほしいなっていうところがポイントです。その前にできること、例えば情報収集だったりだとか、あとはいろんな あの、移住に関する手続きだとかっていうのは家にいながらできることなんで、家にいながらできることを準備しておきましょうっていうところを今日はお話ししてみました。いかがだったでしょうかやっぱりコロナの時代、コロナショック、ウィズコロナっていうふうに言われてるんですけども、コロナのね、えー、影響がある今、今だからこそできることを、できることを活動止めずにどんどんどんどんやっていく、ポジティブにできることをやりましょうっていうところをお話ししてみました。えー、皆さん、こんな時代ですけども、どんどんど ん, どんできることを、 やっていきましょう。僕も今面白いことをね、挑戦しつつ、こんな時代だからこそできることっていうのに取り組んでます。YouTube の発信もその一つです。よかったら、いいねボタンを押していただいて、また次の動画も見ていただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。